楽しく拝聴しております。早速ですがご相談させてください。私には今、距離を置いている恋人がいます。彼とは付き合って3ヶ月頃から喧嘩が増え始め、今では私の言うことなすことすべてが気に触るようで、私を軽蔑したような対応をしてきます。彼は私のことを上から目線だ。何も考えずに話して失礼。えー、楽天的で傲慢。 と言います。それが本当なら、直していきたいのですが、どのように言動を修正するべきかわかりません。気になっているのは彼が言っている内容がかつて私を嫌っていた知人男性の言ったことにとても似ていることです。彼とその男性は幼少の頃、 両親の離婚などでとても寂しい思いをしたという共通点があります。私の態度や言動に彼らを刺激する原因があると思っています。幼少の頃のことなど関係ないのかもしれませんが、どのようにすれば彼に傲慢だとか考えなしだと思われないようにできるのでしょうか。ちなみに私は両親揃った温かい家庭で育てられました。一人で海外生活をしたこともありますが、本当の辛さや寂しさを深く理解せずに相手を傷つ つけているのでしょううかっていうねあでもこれね、はい、あの「分かってなナマステさん」「ナマステさん」うん、ねだってね、うん、あの相手のほら両親の離婚とかとても寂しそうにしたっていう共通点がありますってこの文章もなんか上から目線なのうーんわかりますよわ か, かりますねだからナマステさんが彼に言われてることはこの文章にも表れてる現れてるんですよねえ 絶対自分の原因じゃないんだってね悪いのはあなたなんだっていう相手のねこうだっていうのは生瀬さんの中であの決めつけてることに気づいてないね気づいてないですねねえちょっと自慢みたいなのが入ってますよねそうそうだって私ちなみに私は両親空で温かい家庭で育って海 外, 海外で生活したこともあるしって、ね、だから自分の方がすごく物をしてるから教えてあげてるのにみたいな自分すごい世話焼きでとか 要するに、こういうのってごめんなさいね。鬱陶しい女。<笑>に、 なりつつあるの。なりつつうん、まね。これね、ま、避難してんじゃなくてね、なってほしくないからね、今してほしいんだな、生瀬さんのことを愛を込めて。んなかなか言ってそう言ってくれませんよ、そう、あのね、なかなか生瀬さんね、脳あるたかは爪を隠すという日本語に、あのね、あるんですね、いい言葉がね、うん。あのね、外国でのお暮らしをしたことがあるせいで、うん、わ、お若いにならないのかもしれないけど、そういうことが、ね。脳あるたかは爪を隠す方が女の子としては、とても、あのー、なんてのかな、男を育てやすいんですね。 どこ海外どこですかねやっぱフランスかコマンレブー<笑>メルシーボークーねえ。だからその辺気をつけて、ね暮らしていっていただけたらね、<笑>まあ、えー、いいかなと生捨てだから、ね。生捨てだからインドかなみたいな、ねえ、思うけど、でも、あの、そんなもんだよね。はい。分かってても、あえて言わないとか、ね、ちょっと、あの、言葉じゃなくって態度とか、行動でさっとフォローしてあげるとか、うん、そういう方が日本男性は好みますね。ね うん、続いて行きましょう。ネイアンさんからです。エアナさん、こんばんは。5年半同棲した彼との恋愛が終わりました。向こうの親御さんや兄弟、その子供とも会ったりしていたので、結婚も意識していました。別れた理由は様々ありますが、彼に愛を注いでいくには、私の体が一つじゃ足りないと感じました。彼は九州男児で独特でしたが、わがままで寂しがり屋の彼でした。 私にもやらなくてはならないことが発生するととても大変でしたこれからの彼の幸せを願います私にはできませんでしたがどなたかコンコンと湧き出る泉のように愛を注いでくれる女性にお任せしたいと思いますそして私も自分が人に与える愛を増やしていけるように自分を磨いていきたいです同じようなタイプの人に捕まらないように気をつけなくちゃですね 江原さんに応援してもらえたらすごく力が出ます一言頑張れと言っていただけないでしょうか偉い偉い偉いもうあんた偉いね山偉いら、えーやまねうん、こうねとても綺麗な文章だけどねこの行間の中にねもうね血と汗と涙苦しみもう苦渋の決断がねもうこもってるすごいねこんなに横並 たことないですよいやいろいろあったのんこれねただ言葉だけで聞いた人はね「うーん」って「終わったんだへえみたいな思うからいやこの中にもうすごいこの人は言わないでもそれ以上悪くはその愛はねあの生きる頑張れーああよかったねえあ頑張れねえ、はい、当に。と続いてもう一個じっちゃうから、ね、もういきますね、うん、おむすびさんからです 外国人の彼がいます。彼は私が愛してると言わなかったり、男友達とご飯に行ったり、話したりするだけで不機嫌になります。私は彼が女の子とご飯に行こうが、ドライブに行こうが全然気にならないし、第一、愛してるなんて人から言ってと示唆されて言うことではなく自然に出てくる言葉だと思うんです。 その通りだね。<笑>けどね、これは、外国人の彼はダメだな、これでは。これ、これではダメだ、ね。あのね、おむすびさんがね、まずね、あのー、外国の人との恋愛に向いてない。ああ。向いて な, い, な、はい。あの、外国の人は束縛するよ。ああ、そう、ね、ものすごい束縛するから。外国の人はね、愛してるとかなんとかでベタベタしてくれて嬉しいと思う表面あるでしょうけどね。ものすごいスパイダーマンだから。そ<笑><笑> で自分のすることは勝手だけどフシャーッても束縛してもう雲の巣厳からないでねだからそういうちょっとエムのある人が外国の彼がいいかもねなるほどなるほど向いてないそうです向いてない、うんうん、そ, う そ, うそれかそれがいいと思わなきゃダメそっかうんね そう。向こうはだってもう愛してるのはコマンテレブーと一緒だから、コマンテレブーやっぱり<笑><笑>この外国も、うん<笑>うん、そうなんですよ。だからそんな日本人内の心の困ったあというよりも、確認作業だから。<笑>そっ、うん。朝からね、うん。それ言わないと離婚になっちゃう。う離婚になるとまたお金にバられるからね。待だ。てね。まもう一個違う、ね。ちういますよ。はい。お母ちゃんからです、はい。私には4年付き合っている彼氏がいます。 彼はフリーランスで仕事をしており、休みが週に1日もありません。それも、それもあって、会うのは月1、2回で食事をするだけです。自宅で仕事をしているので仕事が終わらず、止まったとしても、彼は仕事をしているので夜の生活はここ半年しかかありません。でも記念日や誕生日は毎年ちゃんとお祝いしてくれるので、嫌いにはなれないし、一緒に話したりしている時は楽しいのですが、正直不満です。 他にもいろんな男の人からお誘いをいただき、ご飯を食べに行ったりするのですが、正直、彼との関係はどうしようか迷っています。次の人が見つかる前に別れた方がいいか、良いと思った人ができたら別れるか、今の彼と続けるか、ずっと決められずにモヤモヤしていた。あのね、いい、あの、アドバイス。はい。おむすびさんと岡ちゃんの彼氏交換する。<笑> ねえ、おかちゃんが外国向き。ほんと、ね、だ。ねうん、愛してるって言って、とかいうね、あの、はい、うん、いう感じで、おかちゃん外国人、うん、おむすびさん、この、うん、おかちゃんのカレー。はい、いいれうん、交換、ね、トレード、ね、トレードな。なんでこう違う人を好きになっちゃったんですかねたね、人間ってね、はい、意外とね、自分に合う人じゃない人を選んだりすること多、はい。なんですかねなんででしょうね。う、ね、ん。だからそれ、反面教師を選んじゃったりするんだね。はい だから。だから磨かれるっていうやつそうですかだから、うまくいく人っていうのは、本当に自分に合ってる人をちゃんと見つけられる人なんですよ。うん、そっちの方が少ない気がしますけどね。少ないんだもん。だからそれはね、視野が狭いからね。そう、うん。自分視点だけで見ちゃうとね。ほ<笑>んうまくいきそうですね。交換するとね。本当あっちでしょう。ねえ、ね。ちょっと。 お見合いクラブなんていうのを。<笑>やりますね。え。よかったら4人でね。ねえ。ちょっと会ってみたそれとか、あの、あとはあの、何こう、グループでね。あの、やってみるとか<笑>か。合コ ン, か, 合コンか。合コンっていうのないないの番組です。よね。<笑><笑>ちょっとね、なんか、いいかもしれないね。それでいてあ、この人とこの人会ってんじゃないので、私がちょっとお世話しちゃったらかいでね。<笑>それはもう、ぴったりですよ、ぴったりね、えー。うん。まあ、そういう、あの、リスナーさんたちだったら私のアドバイスも聞いてく くれると思うしね、はい。うちのスタッフなんか聞いてもくれませんよ。本当に<笑>本当にいい相手じゃないのとか言ったとしてもね、本当にわかりでしないんですよ。ああもう愚痴もいいから次行きましょうね。 もう一つ行きましょうかね、はい。アイスさんからです。はじめまして。今日はお礼と報告をしたく投稿いたしました、はい。私は好きな男性に自分から告白できない人間でした。でも、このラジオを聞いて変わりました。先日、職場の男性に告白しました。けじめをつけたかったし、自分から告白するという一つの課題を乗り越えたかったのです。結果はダメでしたが、 後悔はしていません。ラジオを聴いていなければ告白できないままだったと思います。江原さん。そして恋愛の告白に関する投稿されたリスナーの皆さん、勇気を与えてくださりありがとうございます。これからも毎週楽しみにしています。あーわー、ね、他の方の方 メールの相談を聞いてとかね。うん、聞いてね。わされたわけですねうん、すごい。だけどね、はい、まあ結果はね、ダメだったかもしれないけど、でもなんかね、多分この文章の中から、はい、やっぱりね、その悲しみもあるけれど、やっぱりこう、なんか、ワンアップできた、はい、自分。はい 思います ね, ね。はい。感じてますよ。なんか胸を張ってる感じ。えらいワンアップ、えー、ーワンアップできたんだん。すごい。こういうふうにね、ワンアップしていくとね、必ずね、いい結婚とかねまあその前恋、ね、愛、結婚ってね、できますよ。だからね、愛さん、希望を持って。